イッシあの振付師、イッシーさんの振り付けの作品になっておりますこちらもイッシーさんがフリーでどんどんいろんなチームに踊ってほしいっていうのでもしもよければチームで使ってくださいタイトルが踊る花と鳥、風と舞う月ですよろしくお願いいたします 杏丽三 主人がちょっとのでありがとうございました。